令和2年8月1日、阿蘇市の大官房にガイド案内所が開設され、早速、阿蘇ジオパークガイド協会のメンバーが、大官房を訪れた観光客を案内しました。このガイド案内所は、阿蘇市と阿蘇ジオパークガイド協会が、大官房茶店の協力で茶店の一角に開設したもので、 阿蘇ジオパーク推進協議会会長の佐藤義之阿蘇市長と阿蘇ジオパークガイド協会の矢野仁会長がそれぞれ挨拶して開設を祝いました案内所がオープンするとジオガイド協会の人たちは早速大観望展望所でガイドを始め奈良県からやってきた家族連れの観光客にカルデラができた成り立ちなどについて説明していました 大観坊ガイド案内所の解説は、阿蘇火山博物館、南阿蘇の阿蘇坊の里に次いで3番目のガイド案内所となります。ここ、大観坊展望所は阿蘇谷が一望できる場所で、展望所を訪れた観光客に阿蘇の成り立ちや魅力を理解してもらい、阿蘇を満喫してほしいと阿蘇市などが解説したものです。 大官房ガイド案内所には2人の会員が常駐して8月1日から11月29日までの間土日祝日に開設され1日2回無料で案内することになっています。